目が超悪い方はメガネ市場本番いきますえー、かなりのショップがありますよね監督の母さんですメガネ市場がおすすめだよということでですねカメラ OK 音 OK 役所 OK 用意スタート 首吊ったはい、どうもみさん、こんにちは。監督ラボの監督です。早速なんですけども、監督、え、メガネをかけております。このメガネですね、5年ぐらい経っていいかなえー、わかりますかねかなり削ってんですけども、メガネの販売店の目が悪い人ランキングとかもしあったらですね、おそらく毎回更新しちゃうぐらい悪いです。メガネをかけ始めたのが、小学生の時、家ではメガネをかけてるけども、まあ、学校に行く時はメガネを外してるみたいな。え、中学生でメガネレビュー。それからですね、15年、20年ぐらい ですねメガネ生活をしておりますもう常にメガネとともに生きてきたと言っても過言ではありません幼い頃ですねえタンタさんのお願いごとに起きたら視力が 2.0 になっていますようにとですね本当にガチで願ったぐらい悩まされ続けてきました監督思いましたいや本当に毎日朝起きてメガネをまずかけるこの日課を外したいというかもう眼鏡をかけていると人との距離感があるなみたいな分 か, ります分かりますかはいいメガネがない人としたらもう1対1 もう向き合いいますみたやっぱそのメガネがあることによってちょっと人との壁がねちょっとできちゃうなというところがあります多分23年前ですかね眼内レンズっていってえ目の中にレンズを入れちゃうみたいなそしてメガネおさらばみたいな感じでですね考えてですね実際に行きましたでその書類がですね今残ってるかなちょっとい見て行きます捨 て, てました はい。データがないんでちょっとわからないんですけども、大体その頃ですね、20万ぐらい貯めまして、で、その結果ですね、ちょっと視力が悪すぎて、その手術ができませんという結果でですね、新しく、えー、案内されたのが、ちょっと名前を忘れてしまったのですが、手術がありまして、それが監督の目の状態ですと、約50万くらい。50万ですよ。もう無理。はい、というだけですね、そろそろ買い時かなということでですね、メガネ新調を決断しました。メガネって言ったら、かなりのショップがありますよね。監督の 母がですねメガネ市場がおすすめだよということでですねメガネが一律ですね2万円で作れてしまうというですねメガネ業界で画期的なサービスです普通のメガネショップだとやはりその視力が悪いですねとかですね行きますとど ん, どんどんどんどんレンズが厚いのでその分だけ上乗せされて3万4万5万6万ですねやばくなってくるんですよそれがなんと今の時代ですねどんなに視力が悪くても2万円で作ってくれるという店がメガネ市場おすすめです まし、あ、たのの店舗に入まますとですすでででねズとメガネのレンズが並んでんですよ、まあ、担当の方がですね、おじいちゃんでした。まあ、おじいちゃんと言ってもですね、まあ、底面はいってるかなというぐらいですね。まあ、ただですね、その接客に関しては、個人的に120点です。なんかもうダンディーで渋かったですね。まあ、白髪交じりなんですけども、まあ、プシッと決めて、おじいちゃんにえ診察とか、外形とかをしてもらいました。えー、緑と赤どっちが濃いですかでごっついメガネガチャって装着して、レンズガチャって。 入れてどっち A と b どっちみたいな感じでですね、まあ、全体的にやっぱりその視力はですね、下がっておりました。これは仕方ないですね。まあ仕事もですね、パソコンを見てやることですし、家に帰ってきてもやっぱりその編集ですね。基本的には1日の半分以上ですね、パソコンとにらめっこをしております。2万円なんですけども、オプションをつけることによって、まあちょっと加算されていきます。で私監督なんですが付けたオプションが2つあります。まず1つ目ですね、傷防止対策。これ絶対に必要ですね。 とレンズがきゃなくなるとちょっと水で洗って拭くんですけどもそれで傷がついたらですねそのメガネって結構長く使うんでここはやっぱりそのコーティングしたいなみたいな感じですねまあ、あとは美肌効果美肌効果をですねつけたいといったところですねなんと私監督の視力ではですねもう対応外でしたもうねそれくらい悪いんですよえというわけでですねこのレンズに明るさを足すというですねオプションをつけまして人つ足が3300円2つまででと4400円 ぐらいかな傷防止とレンズの明るさをつけるものをプラスしまして合計金額が2 4200円。 となりましたちなみにその会見の時にですね、買わせていただきました、パールシージェット。現在、方マスクをつけてるかと思うんですが、もう眼鏡が曇るんですよ。もう息を吐くたびに、もうどうにかならないかとずっと困ってたんですけども、ちょうど入荷したよということですね、メガネレンズ曇り止め。こちらもですね、まあ1000円ちょっとするんですけども、買わせていただきました。あと5本ぐらいしかなくてですね、待ってましたともうおじいちゃんに言いましたよ。クリームが出て、それをなんか塗り込むことによってですね、曇り止めになるということです。メガネかけてる人 フてやるともう普通真っ白になるんですよでも全然ならないんですよこれめっちゃいいこれむちゃくちゃ便利ですもう見て全然曇らない発明ですね概要欄に貼っておきますので是非おすすめですメガネレンズこれももらいましたそれではですね新しいメガネが来る1週間後のですね自分にバトンタッチをしたいと思いますでは はいどうも皆さんこんにちは監督ラボの監督ですえガ、ー、ネですね新調してきました目が慣れていないのでうんっていう感じですがメガネ市場と書かれております猫が眼鏡をかけておりますケースもらえたので、えー、監督はですねこちらのおしゃれな木ここにもメガネ市場という刻印が彫ってあります うん、いい音。で、こちらですね、まずカラーレンズということで、少しですね、肌色っぽい、今ピンク味がかったと言ったらいいんでしょうかね。少し色がついております。まあ、これがですね、ちょっと顔をソフトフォーカス的な感じに仕上がるかと思います。えー、そしてなんと見てください、こちら、もう超分厚いんですよ。分厚いですね。以前のメガネと比べてですね、横幅が長くなったので、その分だけの厚みがもう出ちゃってですね、最初ちょっと見たときね、うわ、何この虫眼鏡って思いました。 特徴としてはですね、このレンズとこのフレームにちょっと差があるんですよね。まだ慣れない感じがしますね。結論としましては、やはりこのメガネをかけると結構地面が湾曲してるんですよ。グワーンというですね、方向を見る分にはですね、すごい見えるのですが、近くを見ると気取ってですね、今まで使っていたメガネに関しては、まあ普段使いしていこうかなと思います。で、今回のニューメガネに関しては、外に出歩くときですね、あと映画館で映画を見るときは、このメガネを 使って普段は今まで使っていたメガネを使いたいと思いますはいという で, ですねこのメガネ市場なんですがオプションパースをつければ少し料金は上がるのですがでも2万円ということでですね視力がとても悪い方はです ね, ねメガネ市場コスパ最強です今回の動画は以上となります今後も監督ラボをよろしくお願いいたしますではまた次の動画で会いましょう